動画対決イベントを開催しました。2チームに分かれて、60秒以内の動画を作成します。評価は2021年10月1日までの、視聴回数、高評価数、平均再生率の3項目で行います。今回のテーマは、ラーメン。作る動画でも、食べる動画でも、 ラーメンに関連していれば良いものとします。